皆さんこんにちは今回は島トとねり湖の切り戻し剪定についてお話しします関東での4月は新芽が盛んに吹いてくる時期ですけれども新芽を切っても枝先が茂るだけですから以前にもお話ししたように新芽と戦うなということで新芽をいじらない切り戻し剪定を応募しますご覧いただいているのは昨年の5月の手入れの様子です 枝先はいじらず、脇枝に切り戻しています枝の長さが縮まるとともに適度につけます 今トネリコは特に成長が早いのでかなり思い切った切り戻し剪定を行いますこのぐらいの手入れをしても半年もすればすぐ元の大きさに戻ってしまいますそれでは次に 今年の剪定をご覧いただきましょう。できるだけ小さくしたいので、一番幹に近い脇枝に切り戻します。これだと。一番幹に近いっていうところですよね。ここは。まあ、こういうところにしとくか。 こ, れとこれ残してこっちを落とせば縮まりますね、えー、こういうのはここに枝あるけどね残ないこう枝になっちゃいますから使うとすればこの枝ですねあここも出てますけどねこれはどうしようかな こうやってこれも取っちゃうかですねこれとこれをついにしてやってこっちを取っちゃうこ の, のも小さくしたければ、まあ、こういう時にねここに枝があるから切り戻せるんですよねこれを取っちゃっておいたらもう切り戻すとこなくなっちゃうでしょうこれがあるからここまで小さくできるんですね ですからこういうい中の枝はね取らないこういう芽も取らないほうがいい将来のことを考えてねここに枝があるからここまで切り戻してもまあまあ自然に見えるわけですよ、ね、ここまで切っちゃってもこれがあるからねそれでなければこれがなければね こ, うどこどずっとことずどって切るのと同じになっちゃうでしょこんなふうになっちゃうわけですねこれがなければ。 これがあるからできればまあなんとなくぶつ切りよりはいいかなとこれよりはいいかなとそういう感じですねっ力を塗ってみましょうかできるだけ切り戻すこれを残してここまでいっちゃうかこれを残しとかこうするか持ちたいのか もう一段いけるるのはこれがあるからですよねちょっと良くないけどね枝の流れはねでこういうふうに下枝払うと木の上と下のバランスが非常に悪くなってね頭でっかちになるよねこうなるとまずいのでこういうふうにやった後はね上もそれなりに 切り戻ししてやらないいいととおかしいと思いますねこの下の感じと合わせるとなると上の方は下よりもさらに強くね切り戻さないとバランス的には取れないんでね早い時点でこういう枝を使ってやらないとこれももう半分死んじゃってますけどねこうやって枯れ枝になっちゃうんでねこれまだかろうじて生きてるけどねここで切り戻し たい時にもうカレードになってたら使えないからね。だから切り戻すんなら早めに使ってやらないとね。こいったね手遅れになるとカレードになっちゃいます。こういうのも今これね元気に生きてるからいいんですけど、こうこっちに当たっていきそうだったらねもう先にこれを生かしてねこう落としてやってこれを生かしてやんないとカレードになっちゃう。 こういうういのもそうですこっちにもう伸ばしたくないんならもう早めに切り替えてやるこういうのもねそうすればこういう小さい枝も活躍できるってことですねここに枝があるからここまで切り戻せるんですよ、ね、これなくてもいいし で、ね、トネリコの場合はねこういうとこで切っちゃってもね枝がないとこ葉っぱのとこで切ってもここの葉っぱの元のところにね芽が当たってそこから芽が出ますんで枝は出てきますんでねこういう切り方しても芽の方向さえ間違えなければねこれ残すとここに芽が当たってこっち、ね、外へね伸びますんでこういう切り方してもまあ、切り戻す枝がなければ、ね これでもいいです。後ろの方もまあ、これに合わせて。やればいいと思います。やっときます。あいや。あえて残しとこうかな。 というわけでこの続きを一週間後にやることにしました。続きをやりたいと思います。これとかこれが残る。こっちの高さと同じにしますので、この辺に足してるっていうとこれとか、これとかですね。これが残れば。 これからこれにつながる線マーキングしてみますえー、っとさっき言ったこれを残しますこれを残すということはここで切るということですので であと後ろもちょっと寂しいからこれは残しましょうかねということはここで切るってことですねここで切るということですちょっと隣側に行ってる枝がなくなるここで切りますこうなりますでこれを残してあとでここで切ります これを残すかかどうかね残しますか一旦残しましょうかということはこれを残すということはここで切るってことですねでこれとかが必要かどうかですね残しますか一応残しましょうかじゃ ということはここで切るこれはここで切るということですね向こうへ行ってるのはまあここ3つになっちゃうんでねいらないと思いますね先に取っちゃいましょうか でこういうところが残したければここで切るのではなくてここで切ったらねこれ全部なくなっちゃうんでねこれを残したいなら。 ということになりますね、はい、でこれはもう隣に行ってるので弱くしたいので、まあ、最低限これを残すかまあこれ残せばいいでしょうねだからここできるこれはええー あこれはは残しますよねねここっちいいらない、ね、これを残すということはここで切るということですねでこれがこれを残すだけならここで切りますしこれを残すならここで切るってことですね前回ここで切ってるんですねこれはこれ残すかどうかね こっち側をちょっと先やっちゃいましょうか、えー、まずこれを残すんだとこう切るんですけどちょっとねこの枝の残り方が弱いのであまりかっこよくないと思いますねねこの強い枝この太い枝からちょろっと出てるのあんまりかっこよくないねこれは枯れ枝になってますね こういうういふに切っちゃった方がいいような気がするんですけどねまあ許しておきますかでこれですねここはここでこう切ってこれを残すでこれこれが残るんならこうですけどこれとこれがね交差しちゃうからねあんまり良くないと思うんですよ ね、ほら交差してるでしょどっちがいいかですねまあしばらく折っときますかまあ迷ったらね折っといてまた次の時考えればいいんです、はい、であと残りですねこの部分ですね後ろからいきましょうかこれを残しますから できる向こう行ってるエ必要かどうかですまあいいねで、1個切りますで、これもここで切りますこのところ毎日風が強いので、えー、解説の声が聞こえにくくてごめんなさいね なこの マ, マーキング取って。 これで切り戻し剪定終わりなんですがあとはバランスを見てですねここもごついですよねごつく見えるのはなんでかというとこういういこの太さの枝からこんな細い枝がついてるからねごつく見えるんですねこういうのがでもまあこれからまた茂りますからそんなに気にならなくなると思います切り戻し剪定ですと出る枝ごみも 細かくありませんから掃除が楽ですご視聴ありがとうございました